僕といて幸せ。もちろん幸せ。<笑><笑>幸せー。ハッピープライド。さあ、始まりました。少量チャンネル。翔太です。 うです。少量 で, す, 少量です。今年の4月25日から5月6日までは、レインボープライドウィークになっています。はい。というわけで、今回は僕たち2人で、はいえー、レインボーのダルゴナコーヒーを作ってみたいと思いまうす。少<笑>量<笑>。 ていうわけで、完成しまし た, ーしましたー<笑>ちょっとね<笑>失敗しちゃったんだけどねでも、まあ、まあまあ可愛い色じゃないできましただるごなコーヒーと言いながらコーヒーは一切使っておりません今回はメレンゲにねいろいろなフレーバー の,、うん、あの紅茶とかなんたら抹茶お礼みたいなやつを入れて、はいはい、あと食紅で色をつけてみましたー、うんうん もっとね、メレンゲがふわふわだったらそうだね、うん、このグリーンが一番成功してる<笑><笑><笑>味見してみるうんしょうちゃんこれ一番うまくできた緑にしてみたらうん抹茶味うんよいしょこれはまあちょっと青とか飲んでみようかうんうわすごい色牛乳と混ぜたらた乾杯 おいしいおいしいうんあおいしいうんよかったよかったすごくおいしいいちごミルクの味がするうんうんおいしいねちい<笑>紫やっぱ混ぜるとさ、うん、綺麗な色になるんだよねねなんかこれブルーベリーみたいななんかそうだねいいね うん、うんうんしいしい今年はね東京レインボープライドは中止になってしまったんですけれども、うんうんうん、ただねあの外でのパレードがな く, な, くなっただけであの僕たちの心の中はね常に変わらないのでみんなでねレインボープライドあの LGBTQ の誇り っていうのかな、自分たちらしく、うん、あの楽しくね生活していけるように頑張っていく頑張っていきましょううん<笑>僕たちは僕たちができることを発信していきたいと思ってますはいなのでこれからも応援よろしくお願いしま す, します僕といて幸幸幸せせせもちろん、幸せ<笑>幸せー LGBTQ のね活動を積極的にしてくれてる方々もいて、はいまあ、その人たちにね感謝しつつ、まあ、僕たちができることもやっていきたいと思っています。で、えー、僕たち自身もね、うん、ゲイに生まれたことを誇りに思ってるし思って、うん、僕も翔太のことを誇りに思ってるし僕も。 今日のことを誇りに思ってます、うん、差別のない偏見のない世界が、えー、これからもっともっとね引いてくれたらいいなって思ってます。いますはいというわけで今回はダルゴナコーヒ ー, ー, ヒーをレインボーで作ってみましたいかがだったでしょうか<笑>、うん 今後 LGBTQ の活動を応援してくれるという方は高評価のボタンとはい、えー、チャンネル登録をお願いします。ますえー、インスタ、ツイッター、TikTok もやってま す,、うん、お願いします。お願いします。<笑><笑>ではまた<笑>はいハッピープライド。ハッピープライド